ズ、えームに参加している方に、えー、とご案内です、えーと。セッションの終わりに時間がありましたらあの質疑応答の時間を設けるんですけれどもその際にズームの挙手という機能を使ってあの挙手していただいてあの質疑応答するという形を取ろうと考えております。でそこでちょっとズームの挙手の機能に慣れていただくために少しお時間をいただきたいと思います。 Zoom、えっと、のメインの画面の下の方にあにいくつかアイコン並んでいると思うんですけれども参加者アイコンをクリック し, しましてあの参加者一覧の画面が出ると思いますでそのが参加者一覧の画面の下の方に挙手というアイコンがあるかと思うのでそちらを試しにちょっと押してあの挙手できているかというのを確認したいので押 し, ていただ押していただけますか。 ありがとうございます。拍手も全然していただいてあの、セッション中も全然大丈夫なので、ぜひ盛り上げていただければと思います。あ, ありがとうございます。はい。なのであの、セッションの終わりの質疑応答の時間は、この挙手の機能を使って、もしご質問ある方は挙手をしていただければと思います。一応、あの質疑応答の 前, 前にもまた改めてご説明はしますけれども。 一応頭の隅に置いいいいていただければと思います、はい、で YouTube へご覧の皆さんにお願いなんですけれどもこの部屋のハッシュタグ、pyconjp__4 っていうのがこの部屋のハッシュタグになるのでぜひあのセッション中の感想だったりとか、まあ、お気づきだったりとかコメントなどハッシュタグをつけてツイートしていただければと思います。 それではこれから西尾裕介さんの発表を始めたいと思います。タイトルは太宗で始める不か試験です。発表時間は質疑応答を含みまして30分になります。発表前にですね最終マイクテストとしてあのスピーカーあの西尾さんにあの読み上げ事項を読み上げていただきたいのでお願いできますか。はい、えー、読み上げさせていただきます。えっと読み上げる時の画面はこのままで大丈夫ですか。 はいこのままで大丈夫ですはいでは読み上げさせていただきます、えー、私の名前は西尾祐介です発表のタイトルは Python で始める不可試験です発表説明は日本語です発表資料は日本語です発表資料は公開します発表中の写真撮影に同意します PyconJP の行動規範に同意しますありがとうございますマイクもバッチリ聞こえますので このまま発表に移っていただいて大丈夫だと思いますので、西尾さん、画面共有を始めしていただいて、あのご自身のタイミングで発表を始めていただければと思いいますはで、い、は画面共有をさせていただきますはいいお願いします。 はいそれでは石尾さんよろしくお願いいたしますはい、えー、それでは Python で始める付加試験というタイトルで発表の方を開始させていただきます、えー、よろしくお願いいたします、えー、まず簡単に自己紹介の方からさせていただきます 名前を西尾祐介と申します。ツイッターアカウント下記のものとなります。所属は株式会社ブレインパッドプロダクトビジネス本部に所属しております。登壇歴ですが、2018年の Python カンファレンスで Python 研修の作り方 Teaching is Learning というタイトルで発表の方をさせていただきました。今年の主な活動としてはリスティング広告開発 関連のツールの開発。また、本日開催中のパイコンの方で、ブレインパッドのスポンサーのブースをやっております。中の人として活動しています。先ほども何人かの方とご会いさせていただいたのですが、発表後もすぐに駆けつける予定になりますので、よろしければ皆さんお越しください。ちょっとこの発表中はいてほしいんですが、はい、あのよろしくお願いいたします。 またですねあの、私の所属している、えー、プロダクトビジネス本部の方であの、ツイッターの方をスタートしまして、そちらの中の人の一人もやっています、えー。ちょうど今、このタイミングで裏実況の方が開始しているはずなので、えー、そちらも合わせてご確認いただければ幸いです。 えー、こちらの資料ですが、えーと、スピーカーデックの方で公開しています。えー、と資料の方は、PyConJP アンダーバー4と PyConJP のハッシュタグつけて、ツイッターの方にも流してありますので、よろしければそちらでもご確認ください。えー、またあの、実況中継の方も、えー、励みになりますし、えーと期間えー、と発表中に、えー、と答えきれなかった質問等に関しても、えーと、そちらの方で拾えるものは拾っていきたいなというふうに考えています。合、え、わ、ー、せてよろしくお願いいたします。 では早速本題の方に移らさせていただきます。話すことといたしましては、Python 製ツール、ローキャストの方を用いて付加試験の方を行ったので、まずそのツール自体の紹介からさせていただければと考えております。そしてそのローキャストを用いて付加試験を実際に行う方法ですね、どのようなコマンドを叩くのか、また付加試験手法や結果の方を俗人化させない。 実際にプロダクト開発の現場でどのようにこちらを使ったのかというそういった部分もお伝えできればと考えております。ちょっと話す内容とかぶるんですけど、アジェンダとしては以下の通りです。では、まずきっかけについてお話しさせていただきます。 えっと、担当プロダクトの方で、ちょっとまあ、とある機能という形にはなるんですがあの、とある機能の方をちょっと実装したんですね。で、こちら、の使われ方によっては、あの1リクエストで最大数万件の更新処理が発生して、まあ、あのデータベースへの更新もまああるんですけどあの、連携しているシステムへのアクセスとか、まああの、多岐にわたる影響が予想されるものでした。 でえー、とこちら、えー、と現時点であのどれだけ裁けるのかっていうのはあのリリース前に確認する必要があるねという判断がありまして、えー、リリース前に付加試験の方をえ行うことになりました。まあ、実際はあの付加試験というと要件の複雑なもの要件の簡単なものとあるんですが今回の場合はあのどれくらいのリクエストなら今の環境で耐えられるんだろうっていうのを調べるだけの比較的シンプルなテスト要件でした。えー、僕自身がちょっとあの アプリケーションの開発とか、まあ、運用保守等をメインで行っているのですが、えー、付加試験自体を行うのはこのタイミングが初めてでしたので、あの正直言うとツールの使い方、まあ、あのどうやって入れるんだろうってところからあの調べるレベルだのことも前提として補足させていただきます。 その上で実際に担当するシステム構成の方だけ見せれる範囲でお話をさせていただければなと思っています。プロダクトから叩かれる API が Python で作られていて、ジョブ級で中つないでバックエンドのバッチから各種システムにアクセスしに行ってデータを取ってみたいな、まあ、よく見る構成かなというふうには思います。でその中でこの API のところでどれだけリクエストをさばけるのかや、実際にリクエストを通信したりする中でどれだけさばけるのかな、またはどこかボトル ネックになっているところがないのかなっていうふうなのを調べるのが要件でした。その中で考えたことですね。あのこの不活試験に臨むにあたって考えたこととしては以下の通りです。プロダクトの API 部分でま Python が使われてて、あの運用時に使うスクリプトなんかも実は Python でよく使われて書かれていたりするので、まチーム全員書けるから Python 書いたら導入コストは低く済むし、えっと Python で書けないかなっていうのをちょっと考えました。 まあ、実際ツールとかが様々あるので Python でシナリオをかけるツールがあったらあのツール自体の使い方って意外に色々と幅があるのであの導入コストの中で あ, のあまり見えづらい部分ではありますがあの意外にコストになることが多いと思うんですねそういった中でも Python の使い方だったら比較的プロダクト開発等でも、えー、使われていたのでそういった使い方の部分でのハードルを軽減できるそういったところから Python で使えないかというふうなところを考えました、えー、その中でまあ シンプルな方法なんですけど、まあ、手始めに Python 付加試験で検索したら、たまたま出てきたエントリーにあのローカストが出ていて、そのローカストという存在を知ったので、ちょっと使ってみようかなと思ったのがまあきっかけでした。で、まあ、プログラミング言語の中で、これ個人的な話になっちゃうんですけど、一番 Python が手に馴染んでいたので、正直、利用者の手に馴染むものだったら、スピード感がかなりいいものになると思うので、そちらの方を使って、えーまあ、スムーズに。 案件進められたらなというふうなことも考えておりました。えー、続いて、ローキャストとはですね。まあ、あのご存知の方も多いかと思いますが、ローキャストについての説明をさせていただきます。ローキャストとはというところで、まあ、GUI インターフェースもついている Python 製の付加試験ツールになります。公式サイト、ドキュメント、ソースコードも公開されていて、リンクの方もこちら掲載させていただきました。 まあ、あと、ローキャストとは日本語でバッタやイナゴのことを意味するそうです。ま あ, あ、そうなんですねという感じですね。えー、新しい英単語をこのタイミングで学んだ気がしました。えー、そして、また前提ですね、えーと。Python で実行可能な処理なら何でもできるというのが、このローキャストの特徴です。例えば、エンドポイントをリクエスト前に変更するシナリオですね。そういったものも書けたりしますし、えー、とリクエスト時のボディの中身を例えば変えることも可能になります。 またデータベースとの接続も可能になるので、例えばデータベース内にいくつかパラメータのセットを取っておいて、そのパラメータをデータベースから引っ張ってきて、リクエストのクエリなりを作る。で、そのクエリを一気に叩くというふうな処理も記述することが可能です。またあの 制約等があっても対応の方が可能となっております。セッションの保持もできるので、例えばログインを必要とするシステムなんかがイメージできると思うんですけど、ログイン機能自体の不可試験、まあ、ログインのところにたくさんアクセス集中したときの確認や、ログイン後のエンドポイントへのアクセスの確認ですね、そういったものも行うことが可能です。また エンンドポイントをこの順番に叩くという特殊条件ですね。例えば A というエンドポイントがあと B に叩いて、そこから C を叩く、そういった実行順の制御も可能ですし、タスクの実行割合ですね。このエンドポイントに対しては7割、このエンドポイントに対しては3割といった割り振りも可能というふうな形で、こういったものもすべて Python で書けるというのは、ツール自体の柔軟さかなというふうには考えております。 えー、ここでですねじゃあ Python じゃない他のツールってどうだったのっていう風な話もあるかなと思います。 J メーターやガトリングが一般的ですし、まあ、他にもいくつかツールはあるんですが、まあ、お時間の関係上、一旦この2つと比較した内容を、えー、シェアさせていただければと思います。J メーターの場合、ガトリングもそうではあるんですが、やはりあの豊富なレポートや複雑なシナリオを書くことが可能ですし、あとはあの古くからあるため情報がたくさんあるという風なのが、えー、あります。ただ、J メーターだとあの実際あの使ったときに、ちょっと今はあの 乗せ替えたので、このような配信するときでも、あの元気に高画質で配信できるパソコンなんですが、ちょっと使ってたとき、たまたま調子が悪くて、あのたまにあの ID 開いてると落ちたりとかしてたんですね。で、J メーターで回してみると、ちょっとあのメモリーの方が不足してたまに落ちるっていうふうなことがあったので、ちょっとメモリー管理の方が面倒かなっていうのは少し感じていました。 でまたガトリングはあのシナリオは柔軟に書けるという風なところではローキャストと同じなんですが、えっと、スカラでシナリオを書けるというところで、まあ、これ勉強しろよ話かもしれないですけど僕はちょっとスカラ書いたことがなかったので一旦手に馴染む言語の方で進めていった方がいいのかなというのが理由でした。で、えっと、インストール方法ですがま あ, あの ドキュメントの方に実際書いてある内容そのままではありますが、えー、とインストール方法、まあ、紹介しないのもどうかと思うので、えー、とインストール方法に関してはま以下の通りとなります。で、ピップインストールでインストールして、えーと、ヘルプ画面が出るかを確認してというふうな形になります。サポートされている Python のバージョンは、えー、と 3K のみを対応しておりますが、まあ、2020年1月を過ぎている現在だったら、まああの、そこまで不親切とも思わない内容かなというふうには考えております。 で、えっ、ー、と、シナリオの作成ですが、えっ、ー、と、Python のスクリプトの方で記述していきます。で、えっ、ー、と、ファイル名は何でも OK です。あの、実際に、あの、この後コマンドの例も出すんですが、えー、ファイルの指定の仕方によっては、あのどのファイルを実行するかというふうなものも、えー、指定可能になっておりますので、えー、ファイル名は何でも大丈夫です。実際、あの、試験の名前とかなんか、あの、内容がわかりやすいスクリプト名で大丈夫です。まあ、ただ、デフォルトではローキャストファイルパイ。 っていう風なファイルがあの動くよっていう風な形でローキャストの方で定義されておりますので、そちらに記載された内容が実行されるということも補足させていただきます。また、あのこの後ちょっとデモも少し流すんですが、えっとちょっと本当に簡単なデモではあるんですが、あのそちらもローキャストファイル i を動くようにしています。 でそのシナリオでですね、こちらの、の実際にこの後デモで流す内容になるんですけど、まあ、あの本当に簡単な内容で、えーとまあ、あのルートに対してあのゲットリクエストするという風な形になります。実際、シナリオもあのもう Python で書かれていて、えーとまあ、タスクとウェイトタイムがあって、でえー、とことエンドポイントに対してアクセスすると。でこのタスクの中の位置が優先順位と表していて、まあ、ここに対して、えー、といろいろとシナリオを書いていくという風な形になります。 でまたあの今回のデモで使う API サーバ ー, レー例としては、まあ、このような形で、まあ、簡単にあの JSON を返すような形のサクッと用意しております。で起動方法なんですが、まあ、コマンドをこのように実行する形となります。うん、ローキャストコマンドで実行して -largeH オプションでリクエスト先のエンドポイントを指定することが可能となります。今回はあのデモの 先ほど見せたあの API サーバーの8080サーバーであと動かすので、えー、っと8080かすみません、8080で動かすので、えー、っとそちらを、えー、っとホストとして指定します。えー、こちらの実行時点で、えー、っと指定することも可能ですが、あの実行時点であの指定しない形で、えー 起動するっていうふうなことも可能です。で、また、ハイフン F オプションで、えー、実行したいシナリオが書かれたファイルを指定することが可能です。今回はあの分かりやすくするために、えーと、ローキャストファイルパイというものを指定して書いてあります。また、ハイフンラージ P オプションで起動時のポートを指定するこ、えー、とも可能です。こちら、デフォルトでは8089ポートの方が指定される形になります。まあ、起動するあのローキャスト自体の、えー、環境がどのポートで動くかになります。 で起動時の画面、こちら、まあ、実際にデモでも、えー、見れる形になるんですが、ご覧の通りとなります。えー、ちょっと1個前のスライドに戻りますが、えー、とこのハイフンラージ H オプションで指定したものというのが起動時点でもう自動的に入っていくという形になります。で先ほど、えー、指定しないで動かすというふうなこともお話しましたが、えー、その場合だとここがまあ空欄で起動されて、実際に何か入力してたたくというの になりますとはいえ、エンドポイントってタイプの音声なので、まあ、大体あのこのような形で叩くのがいいのかなというふうには考えております。で、不、え、可、ー、試験の実施の方に移ります。 テスト条件の変え方ですね。先ほどの画面に実際に数字を入れたものをこちらに記載しております。作成されるクライアント数の最大値ですね。ユーザー数の最大値というものが上の方の Number of Total Users to Simulate の方に入ります。また、クライアントの作成スピードですが、例えば毎秒ごとに1ユーザーずつ増やしていくという形だと、この8レートのところに1が入る。もっと急激な増やし方をするのであれば、この数字を上げていくというふうな形になります。 でテスト開始は、まああの、こちらのスタートスワーミングボタンを押せば、まあ、スタートボタンを押せばスタートするよね、そりゃそうだというふうな、そんな形になりますで。テスト実行中の画面というものもお見せいたします。こちらの通りです。先ほど の, あのローキャストのコードで実行したときに、どのような見え方をするのかというふうなものをこちらの方で掲載しております。 えー、っと、ゲットで、えー、っと、ルートに対してアクセスするときに、そのリクエストと、まあ、失敗したときの回数ですね。で、あとは、こちら各種数値が出てくるっていうふうな形になります。また、あの、これテスト実行中で今だとフェイルがゼロのケース。まあ、あの、ありがたいケースですね。こういった場合の、 見せ方を今こちらの方に提示しておりますが実際に失敗している場合はどのような数値の見え方をするのかこちらの方になりますこちらデモでも後ほどあえて失敗させたケースというものを再現して お見せしたいと思うのですが、こちらのフェイルの数がどんどん増えてきて、ちょっと前のスライドに1回戻しますが、フェイラーズの数が0だったものが、フェイラーズの数が 43% に増えている。これはこの時点で 43% であり、このままリクエストを続けていくと、どんどんどんどんこの数が上がっていきます。そういった形で、失敗している状況でも全体のリクエストに対して何のリクエストが失敗しているか、そういった数値も取得することが可能です。またですね、表だけだとちょっと、 パッと見わからないので、実際のグラフですね。このタブのところで、あの先ほどの画面があのサテ、えー、ィスキーケースだったんですけど、今はあのチャーツの方を、えー、と見せております。で、こちらだと、す、え、べ、ー、て成功している場合ですと、えー、とフェイラーズのところがゼロのまま、これちょっとパッと見わかりづらいんですが、赤いのが線で、あのフェイラーズの。 表す線になっているんですが、こちらが0のまま推移していて、RPS 等がこのような形で上がっています。また、レスポンスタイムですね、ちょっとこの図の方が見えやすいんで、こちらで言及させていただきますが、レスポンスタイムも取ることができて、えー、このような形でえと遷移するというふうなのも見えます。また、ナンバーオブユーザー、ユーザーの増え方ですね、こちらもえと出力することが可能です。 また失敗している場合は、じゃあ、ここのグラフがどのようになるかというと、このような形で遷移します。ここの時点から、とある操作を行って失敗するようにすると、ここがどんどんどんどん上がっていく。で、実際にマウスオーバーすると、フェイラーズが秒間何個かみたいな、そういうふうなものが出るようになっております。 えー、とテスト実行終了ですね、えーと。ここのストップを押すとテスト実行が終了するのですが、その際にはまあこれ、画面が、まあ、ちょっと変わり映えしないのですが、このまま止まる形ですね。えー、と実際、後のデモの方が正直分かりやすい内容が結構多くて申し訳ないんですが、あのえー、リアルタイムで数値が動いていく中で、その動く数値が止まるような状態となります。 またテスト結果の共有なんですがあのこのタブのメニューでダウンロードデータっていうふうなものが存在していてここからあの CSV 形式でダウンロードすることが可能ですもちろんあの グ, ラフ化されグラフになってる方がわああかりやすいのでその内容をまああのスクショ取ってあの可視化して共有するっていうふうなところでも問題ないかとは思うのですがえ実際に CSV に落とすとどのような値が変えるか、えー、ちょっと、えー 内容をちょっとのっけようとしたら小さくなってしまって申し訳ないんですが、あのこのような形で取れます。えっ、ー、と、ここであのちょっとスライドの色が多くなっちゃうんで割愛しますが、先ほど見せたあの表の画面と同じような内容が取得することが可能となっており、えー、結果の方をなんかまとめるみたいな作業も、えっ、ー、と、そこまで手間かからず進められるのかなというふうには、考えております。 でじゃあ実際に実案件で使った時どういうふうなことをやったのっていうところなんですがどちらかというとローキャストの使い方的な話になってくるのかなというふうには考えております。 えー、繰り返しになりますが、あのシナリオはえと Python で書くことが可能になるので、えー、とコードがあの Git 管理の対象になります。なんか設定値をわーっとなんかまとめてドキュメントに残すとか、XML 形式でなんか残してあげるとかってやっても、あのパッと見で結構共有するときに読むのにコストがかかったり、結構大変だったりするんですね。まあ、あのソースコードを読むのだったら、あのそこに比べるとまあ比較的えスムーズに。 共有できるのかなといい う, うに考えていますまたあのコミット録からあのどのような意図でどう実装したかや、えっと、実行したシナリオ自体もまあそのまま残るのであのちゃんとした手順書を書けばこの要件って満たせるじゃんというふうなところはあるのですが実際にあの手順書を書くときどうしてもあの実際の作業からワンクッションを置いてあの記載内容にあそこが出てしまったり、えー、意図しない、えー、何でしょう内容の違いみたいなものも出てしまいます。そういったものもの実際に 書いたシナリオをそのままコードとして上げるというふうなことができるので、そういった手間がハブケで可能になっているのかなというふうには考えております。またあのもちろんあのローカルに Git プルすればあの普通に動かすことも可能なので、同じ条件だったりあの環境を変えてちょっと僕の方でも試してみますみたいなことも行うことは可能です。 まあ、実際にちょっと、なんでしょう、実業務で使っているものなので、黒塗りがたくさんあって、なかなかシュールな感じになっちゃってるんですが、のこのような形で、ストレステストのファイルを追加っていうふうな形であの追加して、実際にあの共有したりみたいなこともしました。 でえー、実際にどのような形だったのかというものをまあ見せれる範囲で共有したいなと思います、えーと。ローカストからいくつかのシナリオを実行できるので、まあ、どこまで耐えれるかというものを計測しました。ちょっとエンドポイントとかは黒塗りなんですけど、いくつかの条件で調べて、あのどのような結果だったか、フェイルの数がどれぐらいかみたいなのを、えー、と数値として取りました。まあ、ちょっとこれ、スクショの関係であれなんですけど、いくつか条件変えて実行したよというふうなものがこちらで見えているかと思います。 えー、また、ですね、えー、検証環境等で何回か試してあのスペックを見積もったり、えー、と環境の見直しもえと行いながら、あの実際にこの機能のリリースまでこぎつけて、リリース後もあの負荷がちょっと大変なことになって落ちるみたいなことはえなかったです。えー、また、ですね、あのこういった中であのボトルネックみたいなものをどう解消したかとか、ここの部分がボトルネックだったみたいなのもあるんですが、まあ、どちらかというとあれですね。なんかあの、 先ほど全体像を見せたときに、あの他のシステムへの通信だとか、そこら辺の部分のレスポンスだったりするので、あのそういった部分であのリクエスト単位を変えてみたり、えー、あとは、えー、実際にあの今動いているスペックでこれ、耐えれるぞみたいな、そういうのが分かったので、どちらかというと、そういったものが分からない不安な状態というものを解消して、えー、リリースしたというのが、えー、実際の作業だったりします。 まあ、あのとはいえ程度はあるので、上げてみたらさすがにガクッと落ちるね、ああ、インスタンスが、みたいな、そういうことはありました。はい、では、えー、残り10分と、まあたいちょうどいいぐらいのところでデモの方に移ろうと思います。えー、画面の方をちょっと切り替えます。 えー、とちょっとなかなか大きい感じになっているんですが、ターミナルの画面が動いているかと思います。ちょっとあのコマンド手打ちするとちょっと緊張するので、あのメイクでラップしちゃってるんですけど、えー、こちら実際に動かしてみようと思います。でえー、とこちらがえーとローキャストですね。えー、実際にあの負荷をかける側の方になっていて、API のサーバーがこちらとなっています。えー、実際にこのメイクコマンド込みで、えー、と今から動かすデモのコードは、えー 私個人の GitHub の方にすでにプッシュしてありますので、えー、と本当にあの先ほどのスライドの内容と全く同じものが動いているんだというふうなところがあのお手元でご確認できるかと思います。また、理解マイメンズテクストも一応書いたので、そちらで見れるかなというふうには思っております。で、えー、そうですね、で、えーちょ、少々お待ちください。はい。 でそうすると、えー、先ほど、えー、ターミナルの方で立ち上げた内容が、えー、こちらの通りとなっております。で、えー、実際に、えー、見てみると、えー、こっちのローキャストですね、ちゃんとアクセスきましたよというふうなのが出てないか、出て、えーと、スターティングしているのでこちらになってますね。で、実際、えーと、ナンバーオブのところを先ほどと同じ条件で100。えー、こちらのレートを1として、えー、8080に対してリクエストを送ります。 えー、そうすると、えー、8080サーバーが動いているので、こっちの方ですね、なんかあの特に何の情報もないスラゲットに200で来るものが動いて、これ自体はまあ目新しいものではないんですが、ここの、えー、表自体があの数値がリアルタイムで変わっている様子がご確認できるかと思います。えー、またですね、えー、チャートの方も、えー ちょっと右側に寄ってしまうのはすみません、申し訳ないんですが、このような形で、えー、実際の様子というのが見えております。えー、フェイラーのレートが0、えー、のままで、ちょっとマウスオーバーしてもわあ変わりましたね、すみません、えー。フェイラーが0のまま RPS が出ていて、えー、メトリックスも、えー、レスポンスタイムもこのような形で出ています。えー、ユーザーの増え方も、まあ、あの単調、今回の えー、デモだと単調増加する形としているので、まあ、このような形で、えー、秒間で1ユーザー単調増加している様子が、えー、今皆さんの手元でご確認できるかなと思います。えー、ではあの続いて失敗した場合あのこのフェイラーがどのように上がっていくかや、えー、先ほどの表がどのように変化していくかというものまたあの ちょっとスライドではあのお見せしてなかった他のこのタブについてもえと見せていきたいなと思います。というわけで、フェイラーを起こすので少々お待ちください。とても原始的な方法でフェイラーを起こしますと。サーバーが死んだケースです。サーバーが死んだので、こちら、フェイラーの数値がどんどんどんどんん上がっていきます。成功するものがないので、それはそうだという話ですね。このデモ以外でサーバー止めるってやったことがないので、なかなか。 感慨深いものがあります、えー、そういった中で、えー、このフェイラーの数値がどんどん上がっていき、ただあの、レスポンスタイム等に関しては、まあ、そもそも簡単な処理なので変わらないと。動き続けているので、ユーザーの増え方も、あ、でもこれあれですね、100に到達したので、そのまま変わらない形となっていますね。えー、また、えー、こちらの数値の方でも、えー、先ほどゼロだったフェイルズの数がどんどんどんどん上がっている様子が見えているかと思います。 このままいくとどんどんどんどんん増えていきますね。で、またあのこのフェイラーズのタブを見てみると、あのどのような理由で失敗したかという理由も見ることができます。コネクションズエラー、まあ、あの接続できなくて落ちたよと、まあ、そりゃそうだですね。で、今回はあのコネクションズエラーなので、えー、とコネクションがあのつながらないというふうな形になりますが、実際、例えばエクセプションが発生している数なんかも取ることができたりしますと。 では、えー、実際に、えー、止めてみましょうかね。はい、では止めてみますと。はい、えー、止めてみると、まあ、まあ、画面が止まるんじゃ止まるんですけど、止まりまして、で、えーと、ダウンロードデータで CSV をダウンロードすると、あ、そうか。えー、デスクトップの方にダウンロード。ちょっと今はちっとあのアクセスしやすくするためにデスクトップで。 えー、やってしまったんですが、はいえー、とこのような形で数値が出てきますね。えー、と止めた時点ではフェイラーカウントが721だったので、フェイラーカウントが721で出ていて、まあ、メディアンの値とか、えー、と各種統計情報もそのまま出力される形となっております。えー このような形で出力まで行えた形となります。本当に簡単な内容でちょっと申し訳ないんですが、お時間の関係上、一旦デモはここで終了とさせていただきます。発表の方、最後、まとめの方に移らさせていただければなと思います。すいません。はい、GitHub のコードです。あ、すいません。起動方法、ReadmeMD。あすいません。ちょっと ReadmeMD はあの、 本日中には更新します。すいません。あのメイクの叩き方だけちょっとすいません。後で更新しますので、そちらをお待ちください。 ま、えー、まとめになります、えー、と発表中でもいくつかお話しさせていただいた内容ですが、えー、とローキャストを用いた負荷試験ツールやちょっとツールの使い方がどうしてもあの多くなってしまったのですが、そちらに関してお話しさせていただきました。ただ、この作業を通して思ったこととしては、単純なあのツールを使うだけじゃなくて、あのコーディングに寄せることであの作業内容自体がコード化できる、えー、ツールの使い方を覚えるというよりも Python の書き方をそのままに。えー そのファイルの実行の仕方だけ学べば、あのコーディングのタスクとして付加試験も使うことができます。また、Python に寄せることで、えーと、ツールの使い方ではなく、Python でどのように記述するか、えーと、一気にコーディングタスクに変わるのかなというふうに考えています。また、あのコードとして残るものなので、再現性のあるドキュメントも同時に作ることができる、ドキュメントの方を作るコスト自体も減らすというふうなことができたのではないのかなというふうには考えています。 最後、ちょっとお約束になりますが、こちら、ブレインパッドの方う、Python エンジニアも積極的に募集しております。詳しい話、スポンサーブースでお受けしております。僕も発表終わったら行きます。最後に、ちょっとオフィスの近くの緊急事態宣言出る前の桜の映像とともにお別れさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。発表ありがとうございました。 それでは質質問のの疑応答の時間を設けたいいと思いますこの発表でご質問がある方、えーと、挙手をしていただきたいんですけれども、の Zoom の画面の参加者というアイコンをクリックしていただいて、あの参加者一覧が出ると思うんですけれども、その画面の、えー、と一番下の方に、挙手というボタンがありますので、もし、西尾さんに聞いてみたいことがある方はいらっしゃいましたら、その挙手ボタンを押してお知らせいただけるとありがたいです。 特に教習がななさそうなのでちょっと私から個人的に気になったことを質問させていただきたいんですけれどもはいはいあの動かすと結構まあデモも 見, せ見させていただいてかなり使いやすい、まあ、Python 使いにとってはすごい馴染みやすいツールだなと思ったんですけど運用してみてこうつらみというかこれはちょっと厳しいなとかまあこれはちょっとまあきびなんかすごい温かい運用をしていますみたいな感じのところがあったりしたら教えていただけるとありがたいです そうですねやはりあのコーディングの内容になると逆にあのコード化することってデメリットが唯一あるとしたらプロジェクト内で管理するコード自体の量が増えるっていうふうなところにあるので例えばあの言語のバージョンアップとともにメンテナンスする範囲が増えてしまうみたいなものやあと実際にプロダクト開発する時にこの機能自体やあの付加試験対象のコードに対して追加が発生するとまあ テスト全般そうかもしれないですけど、テスト自体も修正するという形で、あの修正範囲がやはり広がってしまうというのはあるのかなと思います。まあ、あとは実際なんでしょうね、あとはなんかテストデータとして取ってくるけど、テストデータ の, あのテーブルの形式変えたら動かないよね、そりゃそうだみたいな、そういうことも強いて言えば、ぬくもりある運用だったりしますね。 他に質問聞いてみたいことある方いらっしゃいますか。あさそうでしたらもうそろそろ時間になりますので西尾さんのトークを終了させていただきたいと思います。もしあの質問がまたあの後である方はあの交流のスラックですとかスポンサーブースとかでまあ西尾さんを捕まえてぜひ質問していただければと。 思います。それでは西尾さん発表ありがとうございました。参加者の方あの発表者に大きな拍手お願いします。はい。それではあの画面共有の方を停止していただいて結構ですので、はいお願いします。あ、ありがとう。